はい、えー、それではですね、あの患者ま患者様にですね、あのお声をいただけるということで、えー、今日は動画を撮らせていただいております。はい、ではすみませんどうぞ、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す, います。ありがとうございます。はい、ではそれではですね、あの早速あの質問をさせていただきたいんですけども、はい、はい、えっ、ー、と辻正太にですね、あの来られる前ですね、あのどんなお悩みがありましたか。ぎっくり腰。はい。すね、わぎっくり腰でも。はい。 えー、25年間、はいえー、ぎっくり腰を繰り返してたっていうめちゃくちゃ長いですね25年間一、ね、<笑><笑>人もう成人しちゃってるぐらいなんです、ね、30ちょっとぐらいからああ<笑>、ね、もう娘さんが成人されるぐらい の,、はい、らいの間の期間ずっとこうぎっくり腰を繰り返されてたっていうことですよね、はい、結構つらいですよねつら、えー、いですね30回以上は繰り返してた、ね、<笑><笑>もう結構覚え 数, 数もすごいっていうことですね、はい 大体は年に1回は最低年に1回、多い時は半年に1回半年に1回ぐらいあったということですはい、はい、でそのお悩みをですねあの解決されるためにあ何かされていたことご自身でされていたことっていうのはありますか過去は病院行ってシップ、はい、あとコルセットをはめて、はい、痛みを引くのを待つということぐらいですねうんまあ時間の経過と と, ともにこう落ち着いてくる、うん、っていうことですよね それをもうずっとこの30年間繰り返されていたとう い, う、はい、あいうことですね。ありがとうございます。で、それを行うとですね、まあ、コルセットとかシップとか、はいあ、されたと思うんですけども、えー、どんな効果がありましたかどんな効果というか、それに効果があるかどうかというよりも、時間が経つにつれて痛みが引くとい う,、うんうんうん、それだけだと思うんですかね。ああはいはいはい、もうとにかく待つっていうことですね。そうですね。病院と検してもどこも出てよくないんで、ただれ、はい、痛み止めの薬とシップ。はい っていうのを待ってたっていうですね、はい。どっか治療院とかは通われてなかったんですか、その時は？えっ、ー、とまあ整体整骨院みたいな、整体かそれかあと普通の病院ですね。はいはいはいはいはいみんな同じことなんで。ない連動券ももうええでしょとか言われたりね。<笑>痛め止めでもそれでじゃ待つしかないっすわ言われて。<笑>はいはいはいはい。それ か, ー か, <笑><笑>それかー言って帰る。それか言うて。もう結局一緒ってこと。 わかりました。ありがます。と、たくさんですね、あの、まあ治療院ですね、がある中で、なぜついに、えー、追整体に、ご覧されましたか。ネットでね、はい。まあ筋膜リリースみたいなの。はい。聞いたことないような、ことがあって。これはい、なんぞやと。はい、ええー。まあ、で、動画とかを見たら。はい、これはいけるんちゃうかと。ああ、これだったら治るんちゃうかなとそうそうそう。そう思って。はい。 笑うもすがる気持ち<笑>最初来られた時もぎっくり腰でこうきつくなった時だったんですそういうことですもう通常はだいたい1週間ぐらいで治るんですけど、はい、今回のは1週間経っても2週間経ってもという状況だったのでタクシーに乗って、はいえー、来た時代です<笑>タクシーでわざわざ来ていただいて、はい、ありがとうございます<笑>それでは、ね、辻整体院のですねうちのまあ問診カウンセリング精通、えー、治療はいかがでしたかあの 細 か, い細かい、細かく聞、はいろんなこと聞いてくれるんで、はい、当初来た時は、はい、もうええから早く成立してやとう思うぐらいやったんですけど、はい、<笑>患者の立場としては<笑>まあそれはそのピンポイントでちゃんとやらなあかんなということでいろいろヒアリングをされたんやなっていうのが後、はいまあ、になって分かったという。 ははいはい、はい、最初はちょっとこいつ長いなみたいな「おはよういして」って「痛み取って」<笑>みたいな<笑>、えー、<笑>その痛みの感じはどうでしたかでだからその時もあのほんまにこれでいけるんかというのは、はいまあ、正直あったんですけども、はい、あのほんまにようなったんですよ、はい、<笑>でしかも自分でまたできるという<笑>ええー、そうですねこれがね、まあ、お得感もあ、はい、いいんじゃないかという<笑>はいはいはい あの詳しくは自分でできるっていうのはどういうことですかあのその筋膜リリースのリリースの ト, トリガーっていうんですかトリガーポイントト、ね、トリガーポイントっていうのを、はいまあ、先生にやってもらって、はいまあ、あの自分でもそこに頂こ、はい、い, いたテニスボールを当てたりするのを、はいまあ、あの日課としてやってればふんふんふんふんちょっと疲れて腰が重いなと思った時でも楽になると、えーまあ、実感実体験だから。 ええ、<笑>家でもそれが実感できるっていうことです ね, ですねええめちゃくちゃ真面目にやってもらってますからもう朝では朝も大体10分ぐらいあって、ええはい、夜帰ってきた時やっぱり疲れてるんでそれをやると、はい、もう極めて腰が軽くなるす晴らしい優等生ですねこれはもう、うん、でもやっぱりそれだけしんどい思いしてただけにね、はい、これただやってればと思ったらう、ね、もう普通でもなんでもああもう日課になってそれをやることによって、うん、まあまあ もう出ないように、出ないように、うもうずっとね、やっていただいて。飯飛ばしても、これだけは飛ばす。<笑><笑><笑>それ最高ですね。<笑>飯よりも、これ。飯よりも、これ。<笑><笑>ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。<笑>他のですね、治療院たくさんあると思うんですけども、はい、まあ当院はどこが良かったですか。まあ重複する部分もあると思うんですけども。そうですね。とにかく、あの、患者に、えー。寄り添って、はいえー、対応してくれるというところがあ。 いろいろネットとかも、まあ、これ見てる人は見 て, あの見てはると思うんですけど非常に研究熱心で<笑>新たなことがどんどんどんどん吸 収,、はい、吸収されたのをまた患者にこうしてくれるっていうのがね<笑>ありがたい あ、そ, う言ってそれめちゃくちゃ嬉しいですね。ねめっちゃ嬉しいです、ね、僕めっちゃ勉強してますから、い, いつも見てますからね。<笑><笑>いつも見ていただいてでこのいさきも言ってた。あのすぐ吸収してもらってすぐ実践してこれやりみたいな<笑>やってる甲斐があります。はい、ありがとうございます。 で最後の質問になりますが、はいはいえー、同じお悩みをです、ね、あ持たれる方にです、ねまあ、このホームページを、ねはい、見ていただいている方に、はい、あのメッセージをいいただければと思います、はいはい、あのやっぱり今継続して、ね、こう癖になっている人は今の状況だったら今の状況しかならないし、はいえー、治る期間がだんだんだんだん長くなってきているというのも実感していますので。で、えー、早めに あのその筋膜リリースという 腰,、はい、腰が痛いのを腰だけを施術するんじゃなくてその周りのところから、えー、こう治療していくと、うんまあ、治療かつあのメンテナンスです ね, そうですねはメンテナンス自動車のメンテナンスはするけど自分のメンテナンスはなかなかしないという存間多いん で, それ間違いないです、ね、ぜひあの自分の体を一番やっぱ大切にするためにも一度ね 騙されたと思って来ていただければ、<笑>はい、あのもう私が言うてるんでね。私がね、もう二十数年間、このして悩んでる私が言うてるんで、<笑>これは間違いないです。いやー、嬉しいですね、<笑>本当にそうやって言うてもらえたらも、もう。これは事実でございます。<笑>桜じゃないですけと、ね、ですね。ファクトです。でありがとうございます、本<笑>まに。<笑>はい。で えー、以上の質問は以上になります、はいはいはいはい。お忙しい中、本当にありがとうございましたいやいす。ぜひね、皆さん、本当にね、あのこのぎっくり腰とか、腰痛ってもうそんな人しかわからないことなんで、うん、本当にあのぜひねあの、ついさんのとこ来ていただければ、あのよくなると思いますので、ぜひもう私も。 同じ仲間として、<笑>腰痛仲間、えー。腰痛仲間として、はい、そこから脱却するために、はい、ぜひぜひ、まあ、よろしくお願いします。いや、ほんまにありがとうございます。はい<笑>はい、では、うだ、動画をご覧いただきありがとうございました、はい。失礼します。失礼します。